皆さん、こんにちは。今日も最新のドライブレコーダーのご紹介です。今日ご紹介するのはこちらになります。こちら、中国のグローバルメーカーのドライブレコーダーとして知られております、両方から出されている新しい新商品のご紹介になります。こちら、欧米を中心に30万台、年間30万台という売り上げを記録している両方のドライブレコーダー。 今回は A229DUO のご紹介をいたします。こちらの両方のドライブレコーダーは何といっても解像度に非常にこだわったメーカーのドライブレコーダーになっておりまして、今回 1944P、それが前後カメラに搭載されていて、かつソニーのスタービスセンサーがついているという、さらに画質にこだわったドライブレコーダーになっていると。 いうことになります。さらに、駐車監視にもこだわっておりまして、衝撃検知やタイムラプスだけではなくて、胴体検知も搭載されたドライブレコーダーで、車の補気バッテリーにも優しい設計になっておりますので、ぜひドライブレコーダー、これから導入したいと思ってらっしゃる方はご覧になってみてください。まず、冒頭でご紹介した通り、非常に高画質であるという、この両方の製品の特徴なんですが、そちらをまずご紹介します。 で、まずは、こちら、専用のアプリがありますので、開きます。で、こちらのアプリも、今、パッと開きましたけれども、5G の Wi-Fi が搭載されているアプリとなっておりますので、非常にサクサクとストレスなく動くようになっています。で、今、こちら、前の画面が映っていて、で、こう切り替えると、後ろに切り替わります。で、さらに、こうしますと、前の画面が映って、 出ていて、小さい画面が後ろに映る。で、こうしますと、後ろの画面が大きく映って、前の画面が小さく映るといった、こういった4タイプの切り替えができるようになっています。でさらに、もうちょっと大きく見たいよねっていう場合もあ る, あると思うんで、その場合は、このように携帯を横にしてもらえれば見ることもできますし、ここで切り替えをすることももちろん可能と。 いうものになっておりますので、非常に使いやすいものになっています。でもちろん、この画面上で見ることも可能になっておりまして、今回のこの A229DUO は、今までの従来モデルよりもさらに大きくなっております。一回りぐらい大きくなっているかと思うんですけれども、それによってこの画面も非常に見やすいものになっておりますので、まあ、こちらで見ることも 可能になっております。で、こちら解像度ということで今回ご紹介したんですけれども、ここに書いてあって 1944p の 24fps というフレームレートになっていて、それは前だけじゃなくて、後ろも解像度が高いものになっています。 で、今までのドライブレコーダーは、前だけ、前の画質だけにはこだわっているんだけど、後ろの画質はただ単についてればいいよねっていうようなものが多かったんですが、この両方のドライブレコーダーは違います。しっかりと、前だけじゃなくて、後ろのカメラにもしっかりと力を入れていて、非常に解像度が高いものになっております。で、設定画面なんですが、こちらになっていて、ビデオの解像度。これ今一番高い状態が、1944p の 24fps。 で、さらにその下が 1440p の 27.5fps。これが2系相当になります。で、後ろもちゃんと、後ろも前だけじゃなくて、後ろも解像度同じです。で、一番下が 1080p ということで、この 1080p に対して、この 1940p なので、2.5 倍解像度が上がっていると、まあ、いうことになります。しかも前と後ろが変わらない。同じ 解像度で収録が可能ということなので、とにかく画質にこだわって収録したいという方にとっては、まあ、非常にお勧めできるドライブレコーダーになっているというのが特徴になります。さらに設定もちゃんとできて、ループ録画も1分から10分までできるようになっておりますし、露出前後の切り替えができるようになっております。 で、WDR ももちろんついてますし、こちらビットレートも、低から通常高台ということで、きめ細かに選べるようになってますので、もうとにかく画質にこだわる機能がしっかりとついているというのが、まずこちらの両方の最新モデルの大きな特徴になっております。で、こちら画質がすごく気になると思いますので、 ご紹介をしていきたいと思います。その場合はこちらですで。今このような形でカメラのファイルを見ているんですけれども、これ 5G の Wi-Fi 使っているので、もう開くときも全くストレスを感じない。非常にパッとこう開いてくれる。なのでストレスフリー、特に待つこともなくストレスフリーで 開けるというのが特徴です、すでこちらの、まず、ファイルを見ていきたいと思うんですけれども、こちらが朝方のファイル。で、これ、時刻書いてあるんで、7時8分16秒。で、こちらは後ろの7時8分16秒ということで、前と後ろと、このような形で見ていけば、わかりやすいかと思います。こちらが前になります。で、これ今もう朝方の映像になっていて、かなり渋滞している道なんですけれども、こう、火が、 さしていくところではあるんですが、もうしっかりと WDR 機能が働いているのがわかると思います。もうこういった状況ですと、前の車が光って見えない。逆光で見えないっていうことがあると思うんですけれども、全く逆光で見えないっていうこともない。非常にくっきりと高精細で鮮明に。で、しかもこれは 1440p の画質になっております。後ほど 1944p もお見せするんですが、 もうそれでももう十分すぎるぐらいナンバープレートもしっかりともう認識できる。この携帯のアプリでもナンバープレートがしっかりと認識できるぐらい綺麗な映像が撮れております。状況証拠でもう動画を撮るといったもうそういうレベルではなくもうアクションカメラ以上の画質を持ってるんではないかなっていうぐらい非常に綺麗に撮れているというのが特徴になります。次に後ろの リアの動画です。フロントのカメラともう全く画質自体は変わっていないのがお分かりいただけるんではないかと思います。私も実はこれ初めて今見たんですけれども、非常に綺麗です。もう高画質で高精細、もうナンバープレートまでしっかりともう細かいところまでくっきりと見えていて、非常に解像度が高い収録動画になっているというのがお分かりいただけるんではないかなと思います。 これだったらもう全く誰、誰が使っても文句のない画質に仕上がっているんではないかというぐらいお勧めできるものになっていると思います。こちらのドライブレコーダーは長距離暗視機能というものがついています。以前ご紹介した某社のナイトビジョンドライブレコーダーにもついてたものなんですけれども、夜の実力がどんなもんなのかっていうのもお見せしていきたいと思います。 で、こちらは8時23分動画になります。はい、こんな感じで今見ているんですけれども、もう非常に明るい状況になっているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。周りの周囲の状況もすごく掴みやすいですし、黒つぶれなんてものは全く見えないです。少しこう、信号の光とかがこう光ったりとか、あとナンバープレートも ヘッドライトで少し照らされて白く光ったりする場合っていうのはあったりはするんですけれども、まあそれでももう文句のないレベルの画質に仕上がってるんではないかと思います。で今度は後ろの動画です。前に比べるとヘッドライトがない分暗くなりますし、でスモークガラスになっているので暗くなりがちで、 収録、状況証拠として収録する意味ではすごく不利にはなるんですが、もうそれも全く気にならないレベルで収録できているんではないかと思います。もう対向車のナンバープレートももちろんしっかりと見えますし、周囲の状況ももちろん見えております。で、黒つぶれというのも特に見当たらないですし、まあ白飛びも前に比べると少し暗くなってるっていうのもあるので、全然 ないのがお分かりいただけるんではないかと思いますので、もうこれは状況証拠として撮る分でももう十分使える動画になっているんではないかと思います。で次なんですけれども、目玉なのが、もう一つの目玉がこちらの胴体検知、それから衝撃検知、両方の機能を兼ね備えた駐車監視機能になります。でこちらの設定をまず見ていただいて、 で駐車監視機能というのは、このタイムラプス録画というものも含まれているんですけれども、ほとんどのドライブレコーダーは、この駐車監視がオンの場合、タイムラプス録画と動体検知を設定できませんということで、両方併用して使えない場合が多いですで。ものによってはもちろん、このタイムラプスと駐車監視、衝撃検知機能が使えるものもあったりするんですけれども、こちらの両方のドライブレコーダーは、 タイムラプスとまた駐車監視は別になっています。で、この病保というのはさらに衝撃検知だけではなくて、動体検知。ここを見ていただくとお分かりいただけるんですけども、動体検知というものがついています。通常のドライブレコーダーはここ、衝撃検知、衝撃感度ってここ今選べるようになっているんですけれども、この動体検知はついていなくて、 衝撃検知のみがついているものなんですけども、これは2つ同時で選べるようになっているんで、ダブルで監視ができると、まあいう優れたものになっております。で、今回、まあ胴体検知を、まあ、入れておりまして、タイムラプスを使う場合は、まあこちらでフレームレートを調整していくということになります。さらに、こちら。 感度としては低感度、中感度、高感度ということで選べるようになっていると、まあ、いうことになりますで。一つ補足しておくと、この駐車監視遅延っていうのがあって、で、これって、要は、自分が車から降りた時に、すぐに駐車監視が作動してしまう場合があったりすると思うんです。衝撃とかで。ドアを閉めた時の衝撃とかで、駐車監視が作動してしまったりする場合があると思うので、でそれを遅延させることによって、 セぐと。まあいうものになっておりますので、結構これも便利なものになっておりますで。こちらの実際の収録動画をお見せしていきたいと思います。まず私が実際にこちらの駐車監視を使っていきたいと思います。駐車監視の時なんですけれども、まず前提になるのがこちらの両方の オプションなんですが、ダッシュカムの HK4 のハードウェアキットというものが必要になりますので、まあ、こちらをお買い求めいただく必要というのがあります。でそうしますと、ここ、一回エンジン切ります。駐車録画スタート。Wi-Fi オフ。で、この状態で駐車監視がスタートするんですけれども、まず衝撃を加えていきたいと思います。 はい。そうしますと、ここのランプが点滅していたんですけれども、点灯に変わりまして、これで今収録しているといった状態になっています。でこれで駐車監視、まず、これは衝撃検知になります。次は目玉であります胴体検知をやってみたいと思います。収録動画を見ていきたいと思うんですけれども。で、駐車監視ファイルです。で、先ほど、 動体検知。こちらになります。はい。このように自分が今、顔映したんですけれども、まあ、こういったところをちゃんと映してくれたりとか、前ももちろん、はい。このような形で、人が動いてるところを検知してくれる。まあ、そういった収録形式になりますんで、余計な時間、 録画する必要がないので、バッテリーの消耗も非常に少なくて最小限に進みます。こちらのタイムラプスを使って収録する場合っていうのがあります。時間と時間の間を狭くすることによって、ファイルの容量を減らして長い時間撮影をするっていうのがタイムラプスなんですけれども、設定するときはこちらオフで。さらにこちらを今度オンにしていただくんですけれども、 まあタイムラプスを例えば 1fps で設定したとするときに、この状態になりますと、ずっと監視することになります。で、この駐車録画時間っていうのがあるんですけれども、まあここで、もちろん選べるんですけれど、通常48時間とか24時間とか、まあ選ぶ必要っていうのがあると思います。特に野外とかで車を保管する場合、車上荒らしとか、いたずらとか、 まあそういった、あとはドアパンチとか、まあそういったものに対応するためにタイムラプスを使うケースっていうのがあると思うんですけれど、この時間ずっと録画している状態になりますんで、バッテリーが消耗している状態になるということになります。なので、置きバッテリーを使っている場合ですと、これだけの長い時間というのは駐車監視ができない。まあ要するに、この、こちらの高圧ケーブルがあるんですけど、この高圧ケーブルによって電圧リミッターがついているんで、 電圧を下回るとドライブレコーダーがオフになるんですけれどもおそらくこの時間を持たないというのがほとんどなので私のチャンネルでも紹介している i c e l というドライブレコーダー専用のバッテリーというものがあります。まあそれを使う、それがあるんであればこのタイムラプスというのは非常に有効なんですけれどもこのドライブレコーダーはタイムラプスに頼らなくても動体検知それからこちらの衝撃検知 こういった機能がついていることによって、その時だけ、必要な時だけ、録画ができると、まあいった、まあそういった機能もついていると、まあいうことで、バッテリーの、バッテリーの消耗をせずに駐車監視ができると、まあいう機能がついているというのが、この両方の A229 流をの特徴になります。いてことで、今回は、 こちらの中国の大手ドライブレコーダーメーカーの秒後の最新作であります A229DU をご紹介いたしました。これはもう特に動画の最初でもお話をしたんですけれども、前と後ろとで画質が変わらないというのが、とにかくこのドライブレコーダーの大きな強みになってくるかと思いますので、とにかく状況証拠、収録動画を確実に残したいと思われている方には、 貴重におすすめできるドライブレコーダーですし、さらに駐車監視機能も充実しておりますので、おすすめできるドライブレコーダーになっているんではないかなと思います。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらの方ご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。